はいおはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、山梨県に来ておりまして、大食いがね、好きな方は、もうね、結構知ってる方も多いと思うんですけれども、吉田のうどんを提供していらっしゃいます、荻久保さん、まあ、うどん屋さんですね、にお邪魔しております。 というのもね今回ね店主さんの方からお声掛けをいただきまして大食いがね大好きらしいんですけれども僕もねぜひみんながいただいているうどんを食べたいと思いまして本日はねこちらのお店にお伺いさせていただきましたで吉田のうどんがねどんなものかって知らない人のためにいたねご説明をさせていただきますとこの山梨県にございますご当地のうどんでめちゃめちゃねコシが強くて太いうどんなんですよ食感とかコシとかプラスアルファで香りもねものすごく高いうどんとなっておりまして僕もね久々にこの吉田のうどん 食べるんですけれどもめちゃめちゃ楽しみでございます今回は通常ね提供しているメニューを台で5品頂 い, いていく予定となっておりますまあねちょっとそれでも10玉あるらしいんですよ味わいながら、まあ、しっかりと大食いを楽しんでいきたいと思いますでちょっとねメニューとかを見てると、まあ、デフォルトのまずかけうどんで並400円と台 で,、まあ、でも600円替え玉をすると200円ぐらいらしくて、まあ、基本的にはねどのメニューもめちゃめちゃ値段が安いんですよ めちゃめちゃリーズナブルにね美味しい吉田のうどんがいただけますんで是非ね今日の動画をご覧なさって、まあ、気になった方はね食べに来てほしいなと思います本日ねいただくメニューは店主さんのねおすすめのメニューをお願いしておりまして本日のラインナップこんな感じでございますいただきますうまそう、うん、ということで、えー、まずはね1品目と、まあ、2品目、まあ、合わせてねいただきました食べながらメニューの説明をするとして早速ねいただきます まずはね一品目こちらあったかいつけうどんですがこれで皆さんに麺見ていただきたいですどうこれめちゃめちゃ太いでしょうこの、ね、太さが吉田うどんの特徴で腰とと、ね、弾力がすごいですいただきますうん<笑>うんうんうん 程よい塩分とこの小麦の甘さをしっかり感じて麺だけでね十分うまいです<笑>うん<笑>うんまそしたらちょっとねどんどんと漬け汁の方にも漬けていきましょうこちらがね、えー、通常の漬け用の、まあ、汁でございますね いただきますうんうん、まっこのね漬け汁も、ね、しっかりだし感あるんでこれにつけるとねより<笑>やっぱりうまいっすうん わかると思うんでですけど普通の方だったらマジ一すす回でね<笑>まとめて吸えないと思うそしたらちょっとね2種類目のつけ汁もいっちゃいましょうあーすいませんありがとうございますすいませんこっちのつけ汁行く前にこれね冷たい麺もいただきましたこれまたねしっかり締めてあってこのツルツル感たまんないですね でもその前にまずはこの、ね、2種類目の漬け汁でございますこちらが肉漬けということで、まあ、通常と違ってねこんな感じでお肉が入っておりますあーあーうまいうまい<笑>味わいもまた全然違いますねこれキャベツもこれ一緒にいかせていただいて 私が染みてるからこのね甘みを出されるしこれはまたね、ありです大ありです、はいうんうんうん、まずはね、こちらのあったかいつけの麺は完食でございます続いてこれ冷たいのだねひとまずね、麺だけで食べてみます うんうんうん星が段違いす<笑>、うん、ごいなこや噛むたびに歯がね跳ね返される<笑>うんうん<笑>こっちも漬け汁につけさせていただきますいいよった けけ汁につけるるとと表面がねちょっと柔らかくなるんですよまたこの表面の柔らかさと芯のこの硬さこれもこのコントラストっていうのかな食感のこれがね楽しいですでこれね卓上に揚げ玉とあとねこのすりだねっていう、まあ、辛い調味料の味ンアイテムがありましてこれ揚げ玉入れていきましょう、はい、ちょっと肉の方にも入れましていただきます やっぱり天かす合うな、うんうん、これ肉が入ってる系のやつに揚げ玉めっちゃ合うかもしれない試す前にうますぎて食いすぎて麺なくなってしまいました うん う, わぁうんうだしも美味しくてさちょっと止まらないんだよね、うんうん、あ, ありがとうございますおいしい、うん、きんぴらめちゃめちゃ大好きです <笑>ありがとうございますということで、えー、ちょうどね先ほど2杯分で、ね、完食した、まあ、ちょうどいいタイミングでね3杯目もご提供いただきました3杯目いただきましたのが肉付き身の大でございますプラスアルファで人気のトッピングらしいんですけれどもこちらのきんぴらごぼうもいただきましたんで合わせて3杯目は食べていこうと思いますこのお出汁美味しいのは分かってるから でもまたねつけん時はこう麺つけるとどうしてもつけ汁の方は温度下がっちゃうからあれなんですけどあったかいものでいただくとより温度も高くてだしの香りが強く感じるんでこれはこれでねまた別物のような味わいで初めましての感覚で美味しいですう<笑>いはいってことでこれで、ね、温あったかい麺一口いただきます うんー、あっ濃いうんおいしいなうんーしみるね体に<笑>うまっはあ<笑>ちょっとねこれきんぴらも合わせてみますかトッピングなんで3分の2ほどあえさせていただいて残りはねちょっとこのままでいただきます<笑> きんぴらごぼう大好きなんですよこの味付けがもう好みにジャストミートしてるまあドストライクだねそしたらこれ月見の黄身を割りましてうわうまそうそこにこれきんぴらをね絡めさせていただいてよいしょわあきんぴら月見でございますうまそう トッピングすること絶対お す, すめしますお肉はねこれ甘辛というか結構ね辛が強めの醤油ベースのお肉なんですけどきんぴらごぼうの方はね甘みがかなり効いてるんでこれがねこの卵とかにめちゃめちゃ合うそれこそ肉そぼろのような甘辛な味わいになってめちゃめちゃうまいですうん 辛いのも大好きです ね, そうで す, よね本当にすり種なんかはあの普通の卓上に置いてある一味とかに比べ物にならないぐらい辛いんで入れる時はね皆様あの徐々に入れてほしいんですけど<笑>僕もちょっとこのすり種ね試してみたいと思いますこちらがね、えー、卓上にございますすり種でございますちょっとうわやっぱね吉田のうどんといえばこのすり種なんで うん、これですねやっぱり<笑>うわほんとに風味がめちゃめちゃいいですそこら辺にある七味と辛子らしなんかの火じゃないぐらいねこの香りすごく立っててうわその香りがねこのだし感にめちゃめちゃ合うんですようんあっ ありがとうございわすうん、まそう<笑>ということで、えー、4杯目にいただきましたのがこちらでございます肉冷やしの台ということで先ほどねいただいた肉月見、まあったかいおうどんとは違ってこれ冷やしになるとこんな感じで、まあ、平皿で提供されまして揚げ玉もね最初から載っておりますでちょっとねこれにはこのわさびが合うってことだったんでこれね食べた後にちょっと味変で楽しんでいきたいと思いますそれではいただきますこれやっぱりこれ平皿なんで、スープ よりかは、本当にこんな感じで、まあ、お出汁っていう感じの量ですね。うん<音声><音声>。うん。ま<音声><音声>これめっちゃうま。<笑> そそれこそさっきいただいたあの冷やしのつけ麺ともまたちょっと食感とか味とかも全然違くてこれ、ね、ベースのスープの方も通常のつ、まあ、け汁だったりとかスープよりもほんのり、ね、甘めに仕上がっているのでこの、ね、お肉の相性とかこの揚げ玉の脂感ともしっかりマッチしてれめっちゃうまいですね。<笑>うん<笑>、うんう これちょっと絶対わさびあんで、うわこれた<笑>まんねえなこれ。うんうん。わかったこれ。だし醤油でいただくうどんの刺身だ。わさびを入れるともう本当にね、うどんがねお刺身のように感じるの。うん、うまい。 <笑>これいいですねすりだねこれに絶対合いますもんねあこれ美味しいだろうなちょっとねすりだね味変をさせていただいてうんうんあすりだね合いますねこれ。俺 おいしい う, ーん う, ーんうんうんうんうということでね、えー、4品目でございます肉冷やしも完食でございます <笑>すごいりすありがとうございます、はい、ということで本日ね最後にいただきますのがこちらでございますスペシャルの台でございます先ほど頂 い, いた月見にかき揚げと竹天がトッピングされた一杯でございます、うん、うどんにさ天ぷらは罪をねもう絶対うまいと思うんで早速いただきますまずサクサクの状態でこの天ぷらいけたいよね で、これね、天ぷら浸しましてまた油染みこませると絶対うまいのようんうやっぱり揚げ玉もそうですけどの、ね、うどんには天ぷらのトッピングは鉄板でございます まるなうん、はいでんかすにこれすりだねと。 うん、うん。ということでね、えー、ただいま5品すべて完食させていただきましたごちそうさまでした。 ということでね、大食い界隈でも話題の吉田のうどんを提供しております。おぎく窪さんで美味しいね、レギュラーメニューをご注意いただいてきましたが、どれもね、めちゃくちゃ絶品でございました。一応に今、まあ、うどん、もしくは吉田のうどんとくくったとしても、お店さんによってね、全然味の特徴だったりも違うんですが、こちらのうどんはね、もう本当に甘みもしっかりあるし、塩分もほんのり効いておりまして、麺自体でもめちゃくちゃ美味しいんですが、それに負けないぐらい出汁が美味しいので、 1杯としてのね完成度がものすごく高いうどんばかりでございましたまたね出汁なんかもほとんどのメニューで同じものを使用しているらしいのですがつけだったりとかあったかかったり冷たかったりと麺の状態によって全く風味だったりとか味が異なってきますのでそこもねやっぱこう食べ比べてみると面白いなと思いましたいやせっかくみんなも来てるからいつかねまあ、チャレンジデカ盛りなんかも食べてみたいなと思います